ちょっと今日はあのとってもゆるいいわゆる YouTube っぽいものを、ね、たまには原田の場でもやろうかということで、はいはいまあ普段も緩いと思うん<笑>で2つぐらいちょっと前からこういうの撮ったらどうかな面白いかなって言ってたのをやりましょう、うん、この間一回炎上したけどなこの間のやつですねこの間のやつ日本では全くそうなんですよねあの炎上しなかったけど、うんね、ちょっとやっぱり字幕俺すごいいっぱいしゃべるからうん、うん 字幕が足りなくなくるでしょそ う, そ う, でそうで番組の方針上すごいカットしたじゃん、はい、字幕を、はい、テンポよくしたいから 3, 3分の1ぐらい三3分の1ぐらい<笑>俺の話で3分の1にするとめっちゃ誤解されんだよもうなんかさ<笑>ひどい誤解だったよ ね, あ, のひどかったね、まああだ、はい、ひどいのあしょうないんだよねこれ誤解しゃうが悪いわけじゃなくてこれもちゃんとしっかり言わないとねしっかり言わないとこれも誤解されるからね誤解した人が悪いんじゃなくてこの番組の構成上 君 が, ね、君がね。大丈夫。君がね、うん、君がこういろいろカットしたせいで。あの。<笑>演出がやっちゃいました。ネットワークのインフラが。格闘ゲームにとって、まずネットワークインフラを、あの、よくなるのを待てみたいな。よくなるのを待ちましょうみたいなメッセージになっちゃったわけだよ。うんうんうん、そんなこと言ってない、ね。言ってない。ネットワークインフラが。言ってない。よくなるのはみんなにとってさ、それは一番。 そそれはそれはもちろんそれ一つのいいことだけどそんなものは絶対待てないじゃんって言ったのに、うん、そ, そんな待てる人はいないって話をしたの待てる人がいないからあのネットワークインフラを良くなるなんて待てないからどじゃあどうしていけばいいんだろうねで最終的にはこうした方がいいんじゃないのって話まであるのに、うんうん、もうみんなそうすっ飛ばしちゃって最初の部分に引っか か, かっちゃってそうででもう落ちまで見てくれないじゃんそうすると。そうなすそうすると俺がまるで ネットワークインフラが良くなるまで、うんうんうん、みんな日本はいいんだからさみたいな日本はとってもいいんだからみたいな話をしたみたいに聞こえちゃってたわけでしょ全然違うだからさ<笑>日本語わかる人がと か, <笑>とか日本人の人はさ誰も何も言ってないじゃんそりゃそうでだってないてそそて別にそんな話はしないんだもん で, でもう、はいはい、特にアメリカを中心とした英語圏の方が。 さんね激怒されてさ俺なんだこの謎の炎上はみたいなハラさんツイッターにアタックがね<笑>まあアタックさしてこなかったけどまあもっと外で炎上してたみたいな。でもだって朝の3時ぐらいまで返してましたもんねいやそりゃあれしかもそりゃ俺なんでこんな俺俺最初分かんなかったもん逆に何の文句言われてんだろうと俺番組よく見たらえらい低評価が増えてこれなんか文句みんな言ってんだか そらこの字幕じゃそらそうねこ、まあ、らあかんやろと思って完全誤解されとるわと思ってまあいいけどねまあそういうのも込みでの原田の場合だから、はい、原田さんの喋ってることを3分の1にしちゃダメだっていう話ですよ、うん、<笑>っていうか別に俺じゃなくても<笑>普通3分の1までそれカットしたら誤解も生じようもんですよあそうなんですにねにまあ俺が英語でね語れればいいんだけどまあそうすると今度 日本で見てる人しわかんないですよ、ね。そうそう、ね、難しいところですよね。なんかあれはもう本当に番組演出側の。だから俺も文章でだったら書けるぐらいの僕ら の, 僕らの。俺もう文章で喋ろうか。<笑>英文だったら俺、<笑>そこそこ自信あるよね。<笑> そ, うそうそう、本当にちょっときも、次から本当に気付けないと、ねはい。英語圏の方に本当に怒らしちゃいました。申し訳なかったです、ねえー。というわけで、で、そう、ね、今日は僕、その、このコロナ禍の中 で, です、ね。そうなんですよ。いかに。 して、誰を呼ぶかという。そう。呼びにくい。呼びにくい。とってお読みにくい。本当は、もっとたくさんで集まる企画とかね、ねやりたかったんだけど、ね、なかなか、この。緊急事態宣言からもね、まだこれとってる時点では、うん、うん、なのです。あの、で、ちょっと、あの。安全を確保した上で、いろんなそう呼ぶって、なかなか難しいので、どうしていこうかと話し合ね。そうなんです。うん、だから、普段、あの、番組の演出が、と原さんが。 まあくたるぎさんから始まり大体、うん、いい1か月2か月ぐらいかけて「ああしようこ う, うあの人呼ぼう」順番的には「あの人だこの人だ、うん」で「原さんからコンタクト取れますかこっちから番組側から取りましょうか」あのすごい時間をかけて実はキャスティングで決めていて番組側と原さんのやってるそのキャスティングどうしようをもうそのまま 一回撮ってしまいますかっていうのを、ねすね、今回ちょっと、ね、いやでもこれあんまり、ね、あんまり再生回数増えてブワーって人が来ても今度はバンナムから止められるよ<笑>逆に俺も大騒ぎになって<笑>何も言わないです「どうなってんですか?つ」つ言わない言わな い, いやだからあんまりね広がり過ぎるとあんまりそれもよくないんでちょっとできるだけマニアックに行きたいなと思うんだけど、うんうん、でだどなたを呼んでいきたいですか、ね こ リ, ストんんリストアップしてるるしをね原さんに送ってますけどまあ1ページ目でいくとだ か, だから青木さんね、うん、木さんた、ね、も う, もうあの逆に言うとリリース後の青木さんだから呼びたいのはあるね、うんうんうん、話したいのはあるねそのバーチャーみんなも気になるじゃんそのバーチャーファイタースポーツってセガからの目線の情報って出てないわけよみんなからはもう。 感想とか出てるけど、うん、青木さんも今のところそのちょっと記者インタビューとかではその予想以上の方に方にダウンロードしてもらっててみたいな情報ちょっと出てるけど多分もっと情報持ってるはずだからそうです、ね、実際の反応とか、まあ、ダウンロード数多い地域とか教えてもらえるかどうか分かんないけど、うんうん、そのちょっと聞い聞てみたいだよ、ねうん、あとなんかバーチャー的にもバージュアップの情報とかもしあればね。 言ってくれるかどうかわかんないですけど。言ってくれるかどうかわかんなくて、むしろなんかちょっとたきつけたいよね。うん、むしろあのなんかさ、あんまりやると俺があの昔の豊田ネッドライブの豊田さんみたいになるの嫌だから。うんうんうんうん、けどまあほんまかしたい。ちょっ と, とちょっとちょっかいかけた い, よ、ねはいはい。だってあんまり映像メディアで原さんと秋さん絡んでないですよね。あまだ出てないんじゃないあああ。あの収録したインタビューとか実はあるんだけど。うんうんま まだに出てないんだよ雑誌そそうう映像メディアであんま2人絡んでるとか遊んな回も そ, そ う, かもないそうだから だ, だから新鮮かなと思って、うん、ちょっと呼びたいねそうあ来てくれるかどうかは別と は, はまず一人、うん、で次一応リストアップしてんのがあのやっぱ e スポーツ日本ストリートファイターでいくとだいやっぱりね梅原さんはね ててくなないかなと思ってんですよねやっぱり彼やっぱり言葉を持ってるんでいや彼はこれだけメディアに出る前はあんなに喋んなかったのに、うんうん、あの、うん、行ったよく出張先とかで昔よく会ってはい、ちょいちょいね、うんうん、だからイギリスロンドンの方にとイギリスのロンドン周辺に。 行っったた時にすごい暴動があった時で、うんうんうん、それまで何回もあったんだけどその時たまたま同じ「ハイキィングゲーム」のイベント会場にいて、うん、でもうちょっと結構街中暴動だったんだけどもう夜で終わる時だったからまあ一人なんかみんな帰ってっちゃ日本の選手ももういないしスタッフももういなくなって。で どうしようかなと思って「もう一緒に帰る?」って言ったんだけど何か何を聞かれてるか分かんないぐらいの反応をしてて彼はでほんと言葉数が少なくてさ「でも大丈夫です」って最後一人言うから本当「でも一人で帰れる大丈夫?」ちょっと外暴動出して危ないしさ一緒に車を用意してあるから行ってもいいよ」って言ったんだけど全然辛いわ。 変気そうでうんじゃそりゃみたいな肝、うんうん、が座ってるんだかなんだかよく分かんないみたいななかなかつかみどころがね当時はなかったんですよ、うんうん、あんま喋って本当言葉にしてあんまり自分の思いを言わない人だったか ら, から最近すごい喋ってるいろんなところでやっぱり言葉っ、うん、あだから今までカップ麺で言うとお湯入っってなかったんだ<笑>ほぐ今ほぐれたんだ<笑>みたいな。確かに彼はは若い頃は 隠れてなかったですよ、なんか、常にかっちこっちで。あれ、どっからつついても、何も、言わないなみたいな感じだで。な、うんだか、つつきにくいオーラーは出てましたよね、昔ね。うん、なんかっな、まあ、果たして今も つ, つきやすいのかどうかわからないけども。<笑>今もありますけど、今ちょっと、柔らかくなってなんか、人当たりよな。ああ、よく、よくも悪くも、あの。うん、生麺になった感じいますね、ね<笑>うん、乾麺ではないです、ね。なんか、あんまり。いや、だから、そう、今の。 彼とはちょっと喋ってみたい喋ってね僕も一回、ね、見てみたいですねここの2人のどう絡むか、うん、次のシートがあのー、ゲームバーの時にね一回時田君ねブンブンと来てもらいましたけどまと気軽に来てくれたなそうだあのー、原田のバーになってからはまだ呼んでないんでそうね前回の反省の時一回だけ見直した時に思ったのかな もっと彼のことは引き出すてたんだなと思ってああああ俺が喋りすぎたよねああいやでもねやっぱり俺所属あるじゃないですか時々あ、うんうん、自分からいろいろ言いにくい言いにくいはずですよ、うん、それこそギャラの話とかまああよく喋ってくれたよね結構僕も横からつくんだりしてたじゃないですか、うん、何倍<笑>じゃあ何倍とか、うん、<笑>ひどいひどいよね<笑>結構結局なんとなくわかるぐらいまで言わせちゃったもんねそうそうそうそうでもあれも頑張って言ってくれたな、うん、と思う でも、ね、彼に憧れる人を、ね、増やすためには言った方がいいと思 う,、ねういいうんうん、分かりました、まあ、もちろんもちろんあの、まね、ぜひ会いたいです、ね、呼んでほしいっていう声も来てますんで最近出張もないから大会とかでも会わないし、うんうん、大会自体行けないから、うん、で, で、うん、次がま あ, あこの方、ね、ビッグネームですかあのー、俺は会社ではちょいちょい会ってるんだけどね 3日前発表あったじゃないですかで。あ、そうだ、そうだ。名前はいいでしょ。だ、う、と、ん、しても。ダメ？あとでほら、桜井さん。桜井さん。いや別に桜井さんって言う分には。桜井さんは桜井さんは、うん、ちゃんとした番組には出るけど、うん、ちゃんとしてるんじゃないですかこんな感じのにはなかなか<笑>かちゃんとしてますよ。桜井さんお願いはして見るけど、ね。<笑>見たら。 なんか返事ないですかね。いや、なんもないと思う。だって桜井さんは割と優しくて、あのもうだいぶ前でだも話したけど、もう十年ぐらい前かな。うん、だから俺れが結婚した時、うんうん、に結婚式来てくれた、えー。もうあのその式場に今隕石が落ちて、うん、みんな死んだらおそらくえっと日本 少なくととも格ゲータイトル全滅で、うんうんうん、えっと、つまり世の中の7割ぐらいの格闘タイトルはもうなしばらく続編が出ない状態に陥るぐらいのメ ン, メメンバーだと、うんうん、あのプレ・ TGS っていわゆるプレ・ティ東京ゲームショーって言われてるぐらい<笑>確かに、ね、そこに「あのキングダムハーツ」のとか、うん、FF の, あのいわゆるそう。 こう総取締役をやってた橋本さんとか、うん、若干とから机にまでこう煽りを食らうような<笑>こんゃういやすごいよすごい見まもう格闘ゲーム系そのいわゆる対戦格闘系のプロデューサーとか、えー、と主要の人は全部揃ってたしそれ以外のもうキャッスルバニアとか、うん、ありとあらゆる。 音ゲーも含めて、すっごいめめが集まった。え、コメントしたんですかやっぱみんななんかそのみんなコメントしてってくれて、みんなこうあ、みんなコメントあコメントくれあのもちろんそう全部は紹介できないから、うん、あの俺が逆に自分の妻の方、うん、妻の側のとお友達ってわからないわけじゃないですか業界全然違うので、うん、その方々にどどんな人なのかわかるようにまあ代表作と同士ですって紹介をしていくビデオとあとその 来ている人の中で、僕も原田邸のメッセージを取ってくれたのをこうダイジェストでやっていくんだけど、一人だけえっと絶対に編集とカットすんなって言って、俺が喋った討論をもうなノン編集で流せって言った人がいて、その人のビデオはなんかだいたい15分ぐらい流れてるんだよ一<笑>人で<笑>はい、はい、でざわついたんだけど会場がだんだんざわざわして、なんだこなんだこれなんだこ れ, だこれすっげえ投げたこのメッセージっ て, 言ってでそれをやった人は さっき言った、当時の、でドライブの板垣さんですね。<笑>そうなんでざわついてる。はざわつくでしょう。これ<笑>あの、こう会場、立食パーティー形式だったんだけど、すごい人数いるから。そのど真ん中に、板垣さんとその一行が、一軍がいるんだけど、みんな革ジャンにサングラスでいるから。<笑>その周りだけ、誰もいない状態だと、俺完全脱線したけどさ。<笑> でもそうそこにそこに桜井さ ん, ああ桜井さんもいたんですね桜井さんもわざわざ顔出してくれて原さん結婚式の写真ちょっと1枚番組で紹介しましょうああまあ動画撮ってたからと思うよ<笑>ちょっとこれだってあれだよ俺が結婚式場でさ出て出てん」デデデデってあのさ普通「出て出てん」じゃねえあの俺あの本当の式は神社でやったんだけど、うん、まあパーティーみたいなもの、ねうん、ヒロパ ー, ーティーみたいなもですよ、うん、そっちは東京であってえ なんか普通さその新郎新婦登場みたいなやつあるじゃん、うんうん、こ腕組んで入ってく、うんうん、あれあれとかひどかったよあの何の下打ち合わせとか準備もせずにさ あ, あの MC の人も聞かされてないわけあの MC でしょ、うんうん、mc はね、うんうん、俺の友達の当時のテレビ朝日のアナウンサーがやってくれてたんだけどそのアナウンサーの人はプロだから特に台本なくてもできるんだけど普通俺と妻が普通に出てくると思うじゃん。 小野さんが出てきたりするわけや<笑>小野さんと俺妻が出てきたで<笑>あなたじゃないでしょうね」って言っ て, <笑>、うんうん、言って「すいません」っつって「またやり直します」って言ってまた違う人出てきたりまたあのサイバーコネクトの松山が組んで出てきたり、うんうん、でそのアナウンサーの MC 最後なんつったかっつったら「面倒くさいん」って言っ面倒くさいこの結果プロがプロがねそう言っちゃいますね。めんどくさいこの人たちっつって どう普通やんないんだって言われて俺がようやく出ていくっていひどい式だったね<笑>ちょっと一部映像もらっていや面白かったよあれ、うん、めっちゃ面白かったえ、ね、いい思い出に残ってるそれこそ3日目にほら和也の発表あったじゃないです か,、うんうん、だかそういう流れもあるからタイミング的にはね櫻、ね、井さんと原さん一緒になったら何しゃべるっていう期待感は一応 二人がバラマスでも喋れないことだらけだけどねそこを引き出すんですよ酒とだから違う話に持、OK、っていただいて違う話か あ, あんまりこういう緩い感じの番組出たことないでしょ僕見たことないですもん見たことないです実は車好きだったりするし、ね、なんか そ, そういうなんか謎めいてるじゃないですか桜井さんって謎めいてるというよりは多分謎めかせてるんだと。謎めかせるって日本語ある あ, あるある あるかある、な謎めかせてるんじゃと思うよ。でも、プライベートは結構はるさん知ってるんですよね。いやいやいや、い言うほど知らない。だって、もれ何食べてるかすら、僕らから見ているとど、わかんないですもん。ああ、それはわかんないだろう、ねうんうん。かなりミステリアスな、ね、ミステリアスだ、ね。だから、それを。その、あんまりミステリアスのベールをあんまりはいじゃうのはあんまり良くないと思う。思<笑>だんぐみですか、竹虎のたこ焼きと<笑>。 酒があっても剥がせないですかね。じゃその全部剥がしちゃいけない人なんだと思う。ああ、なるほど。確かに、うん。確かにそれはあります。そうでしょう。一、うん、枚ぐらい。二しでしょう。あのー。薄皮。俺結婚式でもさあ、そのやっぱり、おの、おのちん含めたそのね。この業界の悪ふざけに。か, かなり、いや、本人笑ってたけど。相当呆れてましたよ、ね。<笑> <笑>だって長いからそのボケがボケが続くんでしょ、うん、ボケがずっと続く<笑>最初は多分ね笑ってたはずですし好の間ずっとボケが続いてたから面倒、うんうん、くさいって多分思ってたと思います途中から面倒<笑>くさいって感じじゃなかったよ<笑>そりゃ、うん、あとちゃんとメールでさ感想も来たけど<笑>あの本人は相当危ないと思ったらしい、うん、あのその矛先が俺に向くんじゃないかと思ったらしくて。うんうん 結構みんな い, い, いろんな人いじってたから「いやだ、ま、危, 険い危険だと思いました」っていうメールが<笑>次マイクこっち来んじゃないかって恐怖恐怖そうそうそ う, そうずっとおえてたんかもしれない、ね、そうそうみんな気使ってそれはしなかったん<笑>いや面白い何かされると思ったみたいな<笑>、うん、ねだからちょっとほんとタイミングがあったらここは櫻井さんもぜひそうね櫻井さんぜひ呼びた、うんうん、とは思ってますさあで次が やっぱもうここは。もうちん。そう、ちょっと肩書きを変えちゃいました。けど、ね、お持ちながら、あの前も言ったけど、あの。全然、この人個人は。あの、俺と一緒になんか番組出てって言ったら。もう出て、出てくれるつもりは全然あるんですよ。ただやっぱりその今立場がね、うん、ちょっとやっぱりその。ど。 どどどっっっかかかのののて会社は、まあ、いいのか別にオープンになってるかそのねデライトワークスっていう会社をねそうそうデライトさんいわゆるそのそってるわけですから、うん、おいそれとその変なことは言いに来ねないじゃないですかだから過去の話もちょっとしづらくなって過去の話はまだいいんじゃないだって過去の話はみんな知ってることじゃないです か, か現在系がなかなか言えないよねああなるほどうんね、まあ、でも だ, だって全部その失言として捉えられちゃう今までの失言は悪る意味エンターテインメント性があるわけだけど、うんうんうんうん、今の立場で失言をすると本当ただの本当に失言なのでちょっとねねやりにくいだろう、ね確かにね、まあでもじ実はあの話でいくと、うん、何回かタイミング合えば是非っていう話はもう原さんしてんすもんね。 言ってたんだけどそうそう本人もまさかこうなると思ってなかったから<笑>お互いしまったみたいな<笑>タイミングがタイミングが測れないっていう言、ね、ったら早めにやっとけばよかったね、うん、たなあるし ね, ね、うん、まあ本当小野さんに関しては小、ね、野さんなんか古巣にもだいぶ気遣ってしるし、ね、あのみんなの知らないところではま傍若無人なひどいひどいに見えるかもしれないけど、まあ、この人は相当いろいろ実はちゃんと裏ではちゃんとやる人なので<笑>。 結構人力ってきっちりやってる人だから割と気使ってこういう外に出てない部分もあるのであまあこっちからね無理にそれを切り崩すそうなんですよねだって原田さん実はその表ではこう小野チンとかこうそれこそ対決やってたりしますけどいざサラリーマンに戻った時は周りのプロジェクトメンバーには「小野さんはすごい偉い人なんだからお前らちゃんとしろよ」っていつも言ってますもんね、うん。まあ、言ってるけど<笑>ちゃんとしろよ 野さんで、ね、割とひどいところもいろいろあってめっちゃ面白かったっけどな俺はね<笑>場面自体はさ<笑>面白いですね<笑>まあまあそうでもそう脱線しすぎだからいいですです、ね、ちょっと多少カットしながら行かなきゃいけないだろうで次のシート見てもらうと、はい、まあここは、まあ、この辺は、ね、デッドバイのねデッドバイはこのえあデッドバイの人、まあ、でもどこにいるのかな、ね えっとねどこだったかないやヨーロッパの方じゃなかったでした適当ですかこれってか ヨ, ーヨーロッパだったような気ぃ す, すけどねっっけどこだちょっと後で調べときますよ、うんまあ、彼多分ねあの喋ったら面白いと思うんですよあのいろんな雑誌のインタビューとかも見てるんですけどあの面白 い, ですよあの面白いその ぶ, ぶっ飛んだって言ったら変ですけどあの エンターテインメントのことしか考えてないと思うんで。だろうなに言ったら喜んでもらうか ら, からもうこの映画とか好きだから9はそう相当ね喋ったおもしろいバイもちょっと遊んでたですよ、ね、<笑>そうだってもう今 youtube のあのゲームの実況とか見たらみんなやってますよ、ま あ, あ非対称の対戦っていうのを、うん、まあ一番流行らせたタイトルと言っても過言ではないかもしれないね、うん、だって本当なんか可愛らしい アイイイイドドル上ががりの子とかデデッドバイデイライトを夜ねあいい素材なんだろう ね, そうねそう、うんで。それ見て頑張れってコメントと投げ銭してる人たちがいて去年、ねうんまあ、1年ぐらい前からばっとこう YouTube で出だしたんですけど、うん、すごい不思議な 絵, 絵ですもん、ね な, なんててなんとも言えない世界観、まあ、よくできてるあ の, あのテイストを楽しむゲームだからね、うん、映画のようなね。うん あんなわざわざでかい音がするエンジンのさ<笑>発電機をさ<笑>夜によってバレるで<笑> そ, そり ゃ, <笑> そ, りゃそりゃバレるわあんなのねっあから面白いだから原さんと喋ったら面白いなっていう一人なんですよ、まあ だ, ね だ, ね、だからねこちょっとこんなご時世がちょっと落ち着いたらういういぜひねぜひぜひって感じですマークマンはもう。 よ呼んだら来てくれるし絶対すぐ呼べたんだけど、うん、本当は。うん